最近面白いファッションとかどっかに遊びに行こうみたいに思わせる服とかが本当に少なくなってきたなってなんとなく思ってて遊びに行くっていうことのなんかその重要性とか自分はなんか本当に若い時とかにクラブとかで知り合った人たちからつながったコミュニティとかそういうすごく刺激を受けたこととかカルチャーとか音楽とかそういうのって今の若い子に。 なんかあるのかなって思った時に今の自分の気分はもっとなんか派手にファッションをもっと楽しもうよみたいな GVGV でも表現できないかなと思って。うん これは、えっと、オーバーサイズのダブルのジャケットでミリのウール100生地のツヤと形が結構カチッと出るこれはあのセットアップにもできる服なんですけれどもレースと例えば固めのジャケットとかいうアンバランスがやっぱりすごく好きなので前にスリットが入ってて歩くと結構こういうふうに裏地が見えるっていうこれは、えっと、ウールをベースにナイロンフィルムの。 糸ででセッットアップでドレスもあってうん何かディスコっていうとなんかすごいこうギラギラっていう感じがするんですけど70年代の子供とかがすごい着てそうなニットみたいなのが入ってたらすごい面白いなと思って、うん、ニットは絶対にメリノール100じゃないとちょっと着た時にチクチクしたりとか嫌なので首の周りとか結構敏感にそういうの肌に感じちゃうので。 確かに自分はもうデザイナーをやって20年ぐらいになるんですけど。 私の世代とかって、まあ、自分は職業もあると思うんですけどまずタッチするんですよ絶対に肌触りっていうことが一番気になるからなんかこの素材をまず触る言うたらアクリル 100% のニットとメリノウール 100% のニットがあったとしてじゃあ今の子ってどれぐらいその違いが分かるかっていうのとそれをひっくり返して品質表示を見てまで本当に買うのかっていうことなんですけど。着た感じとかでなんかフィ ヒーリングでなんかすごい。もっと感じてほしいなってすごい思うんですよ。それをじゃあもっとお客様にうまく伝えていくとか、そういうことから。まあちょっとずつ広がればとは思いますけどね。気が向いた時ですかね。なんか。 本当にいいつででも入れたいんですよ彫り師とタイミングがあった時とか、ね、自分が入れたい時に入れるっていうよりは彫り師のタイミングに合わせて常に入れたいから結構体中いっぱいあるので全然後ろに入っていると割と見えないからああったあったみたいなピグも。会社に連れてきて毎日ちょっと行き詰まった時とか今日はちょっと外に出たいみたいな時にはよく蔦屋に で写真集見たりとかインスピレーションを受けにいたりしますね。もちろん海外にもこう広げたいんですけれども、なんかベースはあくまでもやっぱり自分は東京だったりとかこの街がすごい好きだしっていうのをなんかすごいいつも感じます。ずっとやってても結局なんかこういう街って。 他に2個とないなっていうのもすごい思うんですよね。なんかやっぱり刺激を受ける街だなっていうのがすごい思いますね。うん。